ああポートメッセに着きました、えー、と結構寒いですね、まあ、あの装備ね完璧なので、えー、全然、ね、個人的には大丈夫なんですけど、えー、二輪車の駐輪場はですね、あのーまあ、バイク含めて無料なので助かります、えー、ではね、えー、早速マンモスフリーマーケット行ってみたいと思います、えー、ここね金城不頭です、えー、気持ちいいです これほぼなくなったんですもん、ね、ここにあったの。そうなんです。すごい。<笑>すごいね。アーリーチケットでなくなった感じですか、ね。だと思いますね。はい、あーすごいね。はい、これじゃあみんな並んでるけどだったら福さんに会いに来た感じで。ですね。福さんあそこですか。福さんあちらです。あー。ありがとうございます。 <笑> 2, 2頭が出ました。 <音楽><音楽>あっ、見せてもらえば。